ということで、ここまでがアルゴリズムの書き方でと、以上のことを踏まえてですね、この長さ K ワードの多倍調整数 A と B の加算っていうのをこう書き下してみましょう。一応数式で表すと、A、B と C、入力の A と B がこういう形をしていて、C は最後こういう形を得るという形になっておりました。で、これをその今述べました疑似コードで表したのは次のアルゴリズムです。 えー、と、まず、えっ、ー、と、アルゴリズムとして、名前としては、ここでは多倍調整数の加算括弧 AB というふうに書きました。で、入力として、あの、多倍調整数 A と B が与えられております。でさらに、えっ、ー、と、出力としては多倍調整数 C。で、えっ、ー、と、C は A プラス B を満たすようなものであるというふうに定められています。で、処理を一つずつ見てみますと、まず1行目で、えっ、ー、と、ガンマ0というのに0を代入しています。 で、次に、えっ、ー、と、2行目はフォア文ですね。えっ、ー、と、i が k、i が0から k-1 まで月の処理を繰り返しなさいとで。どういう処理かというと、ai プラス bi プラスガンマ i を、えっ、ー、と、ci、結果を ci ですね。それから桁上がりをガンマの i プラス1に代入しなさいと。いう、えー、これは先ほど述べました、その1ワードの加算の手続きにのっとって述べ書いてあるんですが、こういうことをします。 で、この2行目の法文が終わったら最後、C0 から Ck-1 を並べた多倍長数をリターン文で返して終了ということになります。えっ、ー、と、このですね、先ほど図で表したこの処理を疑似コードで書くとこうなるというところをまず押さえていってもらえればと思います。そしてもう一つ注意なんですが、 この1行目のガンマ0に0を代入するっていうのは一体何でですかっていうことですね。ちょっと見てみましょう。こちらの図の方で見てみます。えっと、この図で見てお分かりになるように、この2行目、アルゴリズムの2行目でフォア文で行っていた各桁の加算ですね。これは各桁の加算を行ってから、その一つ下の桁の桁上がりを加えるという操作を行っておりました。 えー、とこの部分ですね、αi プラス βi プラス γi ですね。で、えー、これ実は i が0から k-1 まで繰り返すので、i が0の時の状況を見ると、この、A、i が0の時は a0 プラス b0 プラス γ0 っていうことで、本来この一番下の桁っていうのは下からの桁上がりがないことになってるんですけれども、アルゴリズム上はこの下からの桁上がりを拾ってくることになっています。ですので、 ここで一応ガンマ0に0を代入しておいてその一番下のさらに下の桁が上がりはないんだけど拾ってきますということをあのアルゴリズムで矛盾がないようにあのここに記述しているというところに注意してください。ここまでいいでしょうか。はい えー、ということで、えー、と今回第3回なんですけれども、あの今回はまずあの符号なし多倍調整数の表現について説明しました。でそれから、えーとまあ、この多倍調整数の加法加算をですね、この計算機で実現するために、えー、と使われる、まあ、CPU のレジスタの紹介、えー、それからあと多倍調整数の加算の原理の紹介をしました。であと、えー、とアルゴリズム、 と疑似行動、それから主な制御構造について紹介した後に、この符号なし多倍調整数の加算のアルゴリズムの紹介を行いました。で、次回なんですけれども、と次回はですね、計算量に関する話をしたいと思います。えっと、まず、計算量の概念に関する紹介で。それを踏まえた上で、多倍調整数の加算の計算量の見積もりについて紹介、して説明します。 であともう一つ後半では、その一元数多公式の表現、計算機上の表現について説明しまして、で、えっ、ー、と、一元多公式の加算のアルゴリズムと計算量について説明していきたいと思います。はい、えー、ここまで何か質問ございますでしょうか。はい、それではあの今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。